皆様ごきげんよう、久目です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月30日、ようやく新しい宝珠を集める余裕が生まれました。そんなわけで、今日は宝珠を集める日です。バージョン 6.0 で追加された宝珠ですが、このホワイトパンサーが最強でした。1匹でも強いので、2匹いると全滅することもあります。 パーティー構成にもよりますが、3匹以上呼ぶのは自殺行為と言えるでしょう。実際、世界樹の葉を10個くらい使わされる羽目になりました。そして、どこにいるかさっぱりわからなかったのが、この暁の新兵です。F6 の場所にいました。この広大なマップを全部調べる羽目になってしまいました。パーティー構成にもよりますが、こいつは5匹同時に呼んでも大丈夫です。